錠剤の新殿来ました。あっちにハントレスを発見したぞ。来たわ。反対回しに行くぞ。堕落でまだ回せてねえ。やっと堕落なし見つけた。ごめんよみん。 全然回せてない。開幕地下はまずいな。デッドロックあるのかー。まずい追われてる。先回りされた。地下に二人は絶望的だ。 ロだけでも救助したいけど、俺言うよないんだよな。うお、先に来てくれてた。ここは欲張らずにローリーを、逃がそう。お、そういや俺アイビルだ全負傷だし救助に来れないと。 思うだろ今がチャンス。ベストタイミングを終ありがとうバスケス。急いで出よう戻ってくるぞ。うわ、どこから降りてきやがった。シェリル頑張れ。眠を起こすか一旦治療するか。 2ダウンに負傷これはヤバすぎるシェリル注射器で起き上がってくれその間に他の人を起こすかったわ ここでダウンを取られたらさっきの2の前になるから隠密するぞ。今この固有をチェックしてるはず。今しかねえ。 アイビルがいい仕事してくれてるぜ言うよないけど許してくれなどっか一緒に入って身吹置するえー、しないぬお他の仲間も来てくれてたのか ローリーはうまく逃げたんだな。それなら地下に釣られない場所まで、行きたいはっや、地下じゃねえか。よっしゃ、地下じゃないけど。ここも微妙じゃないかしかも出っ張るの忘れてたぜ。これで体勢立て直せたらいいけどどうだ シェリルありがとう。入予入ってるから頑張って。わかった。テオの補充してる。バスケス助けに来たわ。えー、あなたは女神様ですかこのタイミングで来てくれるなんて、最高すぎるだろう。俺もやっと発電に参加できるぞ。 治療ありがとな発電機い動い巻き返してる小野補充中に救助したか イーなすっても地雷爆破あるから誰かがつけてくれるえなんで今の当たんないのテオの補充中に発電だ。 ったデッドロックだった他の仲間が見つかったなごめんな先に通電させるここに釣る いや違うな。バベチリあったら見えちゃう。ゲート行ったノーワンあるのか ゲート開けて助けに行くぞそこならゲートに近いんじゃないか先に開けたかさすがにゲート近いから離れないだろうし猶予欲しいなえ待って早すぎ 斧が切れた一時はどうなるかと思ったけど、脱出だ。